でもけよからね結構前から始まった。<笑><笑>待ってる<笑> い い, いいです か, わりた い, りた い, かわいいいいいいたとんんんそな顔顔て や<笑><笑><笑><笑>やる気すすぎて<笑>あ分か り, 分かりやすいた<笑><笑>そうです、ね。<笑><笑><笑><笑> <笑><笑>てす<笑>さん<笑>。 ひ<笑>、はい<笑>はい、<笑>膝が開いたわけじゃない。 あカバーを笑いますっ、ったら来たらおたけでおるわ。じゃあ大丈夫や俺は